木下ゆうかです今日はねじゃーんカップヌードルのシンガポール風ラクサを食べたいと思いますいやラクサって美味しいですよねカップヌードルからラクサが出るなんてめっちゃ嬉しいですじゃあちょっと作りたいと思いますこちら蓋にラクサペーストがついてますねこれ取って温めておきましょう中身はこんな感じでーすこれな ん, なんかこの見かけないものが入ってますね 沸騰したお湯を注ぎます。3分経ったらラクサペーストを入れます。うーん、こんな色です。じゃーん！完成です！ すごいココナッツの香りがします。いただきます。おいしそうー。いや、私、ラクサね、好きなんですよね。あー、スープもなんか、おいしそうな色してますね。あー、おいしいコクがあって、めっちゃおいしいです。ココナッツミルクが入ってるから、ちょっと甘みがあって、めっちゃおいしい。うん めっちゃココナッツミルクなんか甘みがあってでスパイシーですごく美味しい。 めっちゃ美味しい。これは揚げパンみたいなやつですかね。うん。なんか、お揚げみたい<笑>。 うーんあ異国の味がします日本の味じゃないですねめっちゃ美味しいです酸っぱ甘いって感じ でもカップヌードルのさこの麺ってさ結構どんなスープにでも合うよね<笑>なんかラクサの麺とは全然違うけどこれはこれで美味しい。 おいしいご飯にも合いそうこのスープ。 スープで麺に絡んでめっちゃ美味しいですしっかりココナッツミルクの風味がします 聞こえましたか、すミちゃんのくしゃみです。猫って何しても可愛いよねー、メルちゃん。ね、ああ、可愛 い, い。<笑>なんでこんなに可愛 い, いんでしょう。 あ海ぶううちた<笑>どうしてカメラの前を撮るの マゴも入ってますね。<笑>セミ、セミ。これはわざとですね、セミちゃんおちょくってますね、私のことを。を 味もしっかりしてて美味しいあとスープだけです完食です ごちそうさまでした。カップヌードルラクター結構本格的な味でココナッツミルクの風味がしっかりしてめっちゃ美味しかったです。味もねしっかりしてたからご飯にもすごくよく合うと思います。とても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイーターのスマイルバイバーイ 本日の体重で、ね、す。おお、マジで。<笑>こんなに、えー、そんなに増えとると思わなかった。終わっ、終わった。おわおわおわ<笑>やばい、じゃ、ちょっと絞ります。